世帯平均視聴率 7.3%、ビデオリサーチ調べ、関東地区以下同を記録。初回は 9.2% で発信したため、1.9 ポイントの大幅ダウンとなった。肝心の物語では、男性アイドルグループを応援する女性が詐欺被害に遭うというストーリーが展開され、ジャニーズファンを中心にネット上で話題を呼んでいる。 同作は、黒丸氏、夏原武氏原案による人気漫画、黒詐欺、シリーズ、小学館を実写化した2006年4月期放送の連ドラのリメイク版。詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆志郎、平野が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となり、詐欺被害者を救いつつ、自身の敵に立ち向かっていく物語だ。 同28日放送の2話に登場した詐欺被害者は、ヤギかし演じる男性アイドルファンの江本道流。ネット上で、出会い忘やの広告を見つけ、探偵家は中見清に色深夜の元を訪問し、死のアイドルと出会わせてくれるよう契約を結んだものの、お金を騙し取られてしまい、事情を知った黒崎が動き出したのだった。 物語の終盤には、黒崎にお金を取り返してもらった道流が、バカでした。私なんかが会えるわけないのに、と後悔を口にする場面も、黒崎は、そうだね。多分、死の彼には、江本さんの思いは一生伝わらない。でも、さ、その思いって江本さんにとっての大事なものでしょだってすごいことじゃん。その人が幸せになれば、自分も幸せになる。 そんな存在がいるなんて、死の彼は江本さんたちの幸せのために頑張ってるんでしょと元気づけていた。ドラマの設定とはいえ現役アイドルである平野菓子とファンの関係性に言及したわけです。SNS 上では、感慨深い、潮君が言うと重みがある、胸に刺さった、など、様々な反響が寄せられていました。 また、ドラマ放送後、同作の脚本を手掛ける死のエリコ氏は、自身のツイッターに裏話を投稿。ちなみに黒崎の死の彼には江本さんの思いは一生伝わらないという最初の、セリフ平野くんは胸が痛いと言っていたそうです。ごめんなさい。黒崎流の優しさなのです。でもでも、最後までセリフを聞いていただければ、 結局のところ皆さんの思いはちゃんと届いてるんだよ、というシーンです。原文ママ、イカドウ、と明かしています。ジャニーズに詳しい記者。黒詐欺に話平野潮の〇〇シーンに、感がっかり、なお原作者の一人である黒丸氏は29日部ー楽しかった。に話も本当に面白かった。平野さんの演技が本当に本当に良すぎる、と、感想をツイート。 黒サギといえばかつてジャニーズ事務所に所属していた山下智久の代表作の一つだが今回の平野版もネット上の評判は上々のようだ。しかし、に話に関しては平野ファンがショックを受ける事態も発生。21日の初回放送終了後の次回予告には平野が人差し指を曲げて相手の視線を引きつける場面があった。 同日、ドラマ公式ツイッターも、第二話は、10月28日金曜夜10時放送、ロングバージョンの予告を公開します、として、当該部分を含む動画をアップ。しかし、本放送では、このシーンがオンエアされなかったのだ。この映像はまるで自分の目の前で指食い押されたような錯覚に陥るような真正面から平野を捉えたシーンだった。 アメファンにとっては見逃がせない一幕でした。当然、28日の2話で流れるものと見られていましたが、本放送では、黒崎が指食いを見せた場面は、正面ではなく横からのショットになっていたんです。どうこの予告詐欺に、ネット上ではファンが、予告と本編の映像だと、角度が違うんだね。 指食いは正面から見たかった。予告とは角度が違ってちょっと残念。まさかの正面じゃない。予告だけ正面なんて、そんなことあるんだ、などとがっかりしていたようだ。一部ネット上では、山下版と比較し、ネガティブなコメントも紛失している平野版、クロサギ。に話の視聴率は初回の数字を下回ってしまったが、巻き返すことはできるのだろうか